おははようございます。す。今日でこ の, 間のこの間のフェスで出て、うん、ちょっと様子見てたんですけど、うん、ちょっと一日売れ残ったやつを多分生徒さんがすぐ買うと思って<笑><笑>だったら僕買おうということで買いました。 いいんですよ。これをちょっと先生にどうにかしてもらおうと。ちょっとねこれコケ取って<笑>足元見てみます。足元。うん。あの株立ちかそれから寄せかちょっとわかんないんだよね、うん。そうですね。足元見 て, て。くっついてるっぽく見えますけどね。 みんなコケ取っちゃうーちゃんととほ、うんにすすごいなちょっと足元きれいなれしまだこれあラッキーだね。めちゃめちゃ これは少ないっ言った方がいいで す, で, す, す, い で, すでも残ったもんね、あの時ね、ちょっと入って、でちゃんとツイートもして、残ってたからね。うーいいのかあーそうなんだドまああ、ねね、じゃあ僕もに、うん、<笑><笑>やりましたか 全全然然手を動かかかかさななないいいいいやっっっっっててもらうっていうがうううああんたローですすそちちょっと一回洗洗洗これで洗いまゃハハハハ。うんうんはいあ い い, ですね、いいねすらこっちだこれだよほらはあは。あああい。ああああああああああああああああすあかあああこれをあああああああああああああああああああがあああああああああこああああああああああああああああああああああああああああああなあああああああああああああああああ 流れを決めなくちゃいけないけどね。そうですねじゃ足元整理してからけ、ねい。よくこういう見つけたね。<笑>ただいぶ目が超えてきてじないから。うん、<笑><笑><笑>本当に俺は出世 す, す, する気だよね。そうですか。<笑>じゃあ体のように気を付けないと、はい。<笑> この見え方 うん、角度じゃあちょっと枝切っていくる うん、枝を抜かかないいいで、葉っぱだけ整理しててきます、ね、軽軽い枝を取りますほらな取ってますりらルッパととがっぱるそうそうころがあこのままじゃ針金かけられないんで、うん、少し芽を取ってきますこれ。はい だいたいだ交互にこう出していくような感じですね。フルパーもついてない。フルパーそんなについてないねこれね。いいね目の整理だね先生こんな感じで整理してきます、うんうん。目が吹きすぎてるところを取ってこう。ん。針金を、ね、かけられるように綺麗に取ってきます。こう分かれ目綺麗にしてきます。こうほこれ目が二つあるけど、はい、完全に独立してないでしょ。うんうん、これを分けてやらないと。う二、んうん、つにこれ二つになってから、うんうん、間だ葉っぱ取って ここににつで分かれて、ここに葉っぱをしにはいはい。 こうやってるんで上から見えるとさこういう葉っぱがいらなくなるこれ枝のより手前に出てるでしょう、はい、これ。はい あとこの枝の間から出てるやつこういうの<笑>そうするとこれ一個の目がちゃんとこう分かるようになってくるんですよう<笑>だとこっちここもほら間で出てるでしょう<笑>これは多分。<笑>そうすると目、分かれ目がきっちり見えてくる<笑>あと下にも出てくるから取っちゃう分かるかなここの葉っぱ それからここ、はい。これが去年の葉っぱなんですよ。はいはい、で、これも必要ないから、これ取っちゃうんですよ。はい、今取ってない、これ取ってますからね。これ。うんうん、これ。今これで三つですか?が。うん、三つ。三つだから、これ一個塗っちゃいます。 この時めちゃうかどどこを真ん中ばすだったらこれ。うん これ取って、で、そのよ輪郭をもっと下げるんだったら、この真ん中を取れば、少し短くなる。なるほど。それ以上伸びないから。うん、へえ。もうちょっと取ってこれ境目わかりますかね。ここが境目。うん、うん。これが去年の葉っぱ。はい。こわ。これは今年の伸びた芽ですから。これを取る。で、枝はこれの葉っぱを取る。 そうすると三つあるかなこれ。一二三でしょ。だからこれ近すぎからこれ取っちゃう。うん、ほらちゃんと枝分から、ね、きちっと見えるでしょこれ。はいはい。これに取ってきます。これを全部やっていくと。うんこれやっていく全部だ、えー、一目ずつ。ちょっと時間かかる。<笑>すみません。<笑> き こ, こ, からこのままだとねごちゃごちゃごちゃごちゃしてる感じこれ木見るとこう高低差がないのそうです、ね、高さがねんな大体同じ高さだから、うん、それどうやって作るかっていうとやっぱりこういうところ空間作ってやるのしゃいけないと思う、はいはい、例えばねこれをこう抜いちゃうとか、はいはい、これ、うん、これがなくなるって形、はいはい、でこれどこのこの状態だとこっちが枝でこっちが右になってんだよ ね, ね これがあるためにこう後ろの奥行き邪魔してるから、うん、これこう抜いちゃったらこんな感じここが交差しちゃったのよこの基礎、うんうん、この基礎 こ,、うんうん、こういうバッテンになってるから、はい、これ抜いちゃおうかな<笑>抜っちゃいましょう抜いちゃっていいかな、ね、<笑>いいですよもう先生の思うがまあまあ<笑>自分の木じゃないから<笑><笑>いくらかこう方向がつかとるやろかちょっとこれ取ってみます、うん これ抜いちゃうと全部左ながらに見える。うん、切るよ、これ。切っ ち, ちゃうよ。はい。値段下がっちゃうよ。値段下が、上がります、上がります。切ります。はい、ありがとうございます。いくらか、こう、隙間が出てきたと思います、ね、そうので。確かに。うん、あとね、こう、上から見ると、こういうかんぬきとか、うん。これ、交換抜きでしょう。交換抜き。交換抜き。で、太さが同じ。だからこういうの抜いていかなくちゃいけないと思うのね。そうですね。これだから、これが、うん。 一個取ってきますね。はい、あ、これが上に向かってんだ。これ取ります。この、この上行ちゃう。これはおまけで付けときます。はい、ずっと向いていくと、ちゃんと、これはちゃんと出てるね、うんうん。いいですね。ここだ。これ、ここが見ると、これ三本の厚みに見えると思う。うん、それで、あと、この、この目は近すぎ。うん、針金で書くの邪魔ですから、これ取っちゃいます、うん わかるようにはっきりさせた、うんはい。これはちょっとこれ抜きますこれ、ねはい。同じところから出てるように見えるんで、うん、これすで太さがこの幹と同じ、うんうん、芯と同じ太さだからこれ取っちゃいます。はい、これ下で出てるも、はいうんこの辺もちょっとおかしいけどこれ針金かけながら外してきます。骨は骨抜きだ。骨抜き。これ取ります。はい この枝が下向かって出てるんですよねそこにしとこか、後で取るかかけない、うん、取っちゃ う, <笑>っちゃ う, っちゃう最初からなかったと思うんだけど基本的にカンヌキと忌み枝をそう、だいたい下向かって出てる枝とカンヌキ、うん、あとこれ、はい、これ徒長枝です ね, ね、はい、例えばこの枝がこう V 字型がもっとこう締まってきますから、うんうん これは邪魔するでしょこれ。なるほどなるほど。で上に出てね、これいらないと思う。これは取ります。これがかけた後と残って邪魔になるから。でこれはこうなってきて、あとここだな。ここにちょっと残してます。これがこうなって、これはどうするかなんですよね。うん、これしっかりした目だから、これを活かす方法を取るか、それともこれ取っちゃうかっ て, って。これを活かす方法だとこれがこう取っちゃって。 これでこうかならこ れ,、はい、こ, れこれ取っちゃうかもわかんないけど、うん、これ残しておいて太さの差っていうのをこう見せるような形でなこれ残しておきますこれ、一番細いね、うん だいぶ透けてきたでしょ。うん、針金、ね、かけるまで今ぐらいはやったこ と, くと、うん。だいたい針金、ね、かけるす。このまついじる場合ね、他の人と上から手入れんですんにそこね。これ見てください。こうやって入ったら発泡 っ, ってのこれ。う ん, うん、うんうん。痛い。手上から入れる。うん。必ず下から。 手を下からで1週間もするとね茶色くなっていくるんじゃ葉っぱ葉が折れちゃうから、うんうん、必ずこう手を下から入れるようにか、はい、針金掛けの時を吸うそうです、ね、これはあの慣れるしかないんですけどね、うんうん、意識してやっていかないとこれまずの枝葉っぱが細かいからまだいいんですよ、うんはい、長い葉っぱだったらもう完全に折れちゃうから、うん、こう入れるよ、はい、うですこうやって入ってい し、うんこれ切り口保護しておき針金かけ、はいはい、るんですか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 いみんななるじゃ iPhone、はいはい、のカメラって魚眼じゃないですか逆でとで凸じゃないですか、うんうん、だから1倍で撮ると周りが広げて見えるんですよそれをズームすればそれがだんだん弱くなるんで、はい、そうやって撮るときれいに撮れますよっていうこといい、ね、ただ僕の2倍の方は壊れてるん で, うで、ね、こうやってやるとボケちゃうんですよ ボケちゃう。普通ね、そこの2倍ってボタンをね、2倍ボタ押せばいいんですけど、いいけどうん、ボケちゃんで僕は 1.9 倍で。<笑><笑>ワンポイント。ワンポイント。でもこれやるだけで追分点とか切れる、ね。そうですね。1倍で取る。うん。まあ単純に広角だからそうそうそう、本来の形じゃない形で撮りますからより人間の目に近く見せるには。うん。 2倍ぐらいにした方が綺麗。にコンタのンポイントあるから。あるから。大事な撮り方を教えてくれてます。シルはミラーなんですそう。あと背景が白い時は明るさが暗くカメラが認識するんで、少し明るくして撮んないとグレーに撮れちゃう。する と, いう こ, とはここはまずいってことですかそう。で、マイフォンならその後ね、ガラ処理で明るくできるんで。でタッチして。